マリオメーカー、ウース。やっていきたいと思います。完全覚醒、イチゴルスピン選手権。そういうことうぅ、ねえここいいいいいいうわおぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おいおぅ、おぅ、おぅ、おいおぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おぅ、おおおおおお ボガリアこの辺よしどー<笑>いいや一個ずつ落ち着いていってあこわへいチキンプレイにもほどあるけどはしっかり倒していきましょうおっ さだ、さだまさしいざいねえじゃねえかダッシュ使いましょうかこうでね追いついちゃう追いついちゃう追いついちゃうこいつ帰ってくるんだろオッケーナイスナイスナイスナイスナイスナイ ス, ナイス右行くよ多分ボムヘちゃんのあるところ これでさあださあだまさし死ぬうわ入れなかったうーんうーん早くクリアしたいっていう焦りが悪いプレーを呼び込んでいる気がするよいしょ集中集中オッケーオッケーここ 追いついちゃう追いついちゃうやばいやばいオーケーイヘイよいしょ届けアップでうぅ届けアップでよし今度こそ今度こそ決めてみせるおめえちゃん来ないんですけどおーいお兄さんあ、来た来たさださだまさし2の三の4 はい、おっしゃーおつかれいまあまあまあまあこれくらいならねいけますいけますえしゃがんばないとあそこまで到達できないけどクるムもないとたぶん達できない相当難しいんじゃないこれ <笑>はえー、えっ届くこれ嘘でしょおっすげえ伸びたねうわできたおおすげえはい続きましてはこちらスタートスタートふんふんう ほうほうほうほうほうブラックパックンが出てくるとこっちで待ってて踏んでもらってあの本当をスターが押してくれて道ができますはい行っちゃったけどはいはいはいはいはいはい え, え, え, え消ええぞえれが意外と難しいんだよなええええええええええええええええ 踏んで進むとはいはいはいこうか帰ってっちゃうけどいいのいいの帰ってくんの必要なんじゃないのいるねえでもなんかはまっちゃってんな多分違うなこれっていあそっか遅かったのか俺がキノコ必要か 必要なのかえ、なんか落ちてきたぞスターが落ちてたいいのか絶対いるよなまあいいややべやべにしたほら、やっぱそうだはい、はい、はい、はい、はい、はいはい、うわぁ、しまった、くらった上行ってスター来たね、なんかどうなったんだろう こうなって落ちてきてスターが戻って上に行って送り返すよねこれね繰り返すっぽいよねえー、っとどういうことあったんだろう くれた違う下だったなやばいやばいこっちかええ。で遅れ分あったらいけてる気しないよいしょこの辺だったよね OK やばいヤいいけるいけるいける滑らなければいける。 バネか。バネだ。多分バネだ。途中に出てくるバネを、あのバネとも、二つのバネの上に置けば多分、何かが変わる。これを、ここに置いてあげて。で、このバネ三つで、何かが変われ。うん、こった。っ<笑>これだくそ、パタパタが意外とやらしいぞ。なんだ あのカメやらしいあの羽根つきのカメすっげえやらしいぞあのカメなんとかしないとはっはっピジャーン叩くだろうキノコ出してんでバネ持ってスルーしてコメふさいで置いて で、ぷくぷくを倒す。OK。で、タイミング的にはここ。おなんか今回は簡単なや つ, やつだったね。これで、あの上に乗って、たぶん。あ、やっぱりそうだな。OK でした。おっとっとっ と, と, と。これで OK でしょう。絶対間に合うだろ、こんな。よーし。 お疲れあと一回土管入ればいいんだななるほどねこのスターを取って土管これかないやーだぜもうめっちゃスターキれい<笑>やハハヤッホー ね、っていうあやばいやばいやっい<笑>完全に場所間違えてたよっしゃーお疲れさまでしたお疲れザーッく